ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日の動画はですね前回 AQ1 さんで第1弾を撮らさせていただきましたデカ盛り店にお願いするおすすめの朝食メニューということで本日もですね約4 k ロ前後で 完全にお店をお任せで朝食をお願いしておりますで本日ですね訪れてるお店が僕の後ろに見えております焼き鳥萩さんでございますね萩さんといえば、まあ、チャレンジメニューとかでもございます親子丼 こちらが有名なメニューでして鶏料理が美味しいお店さんなので本日はですね、どんなものが出るか楽しみなんですけれども早速ですねこちら萩さんの店内に入ってこちらおすすめの朝食食べていこうと思います。はい、ということでただいまですねもうすでに萩さんの店内に入っております。見て。 うまそうな料理たちこちらが萩さんの大食いにね提供する約4キロほどの朝食メニューとなっております早速ではございますが出来たてをねいただきたいと思いますとりあえずまあサラダということでサラダももうすでに23人前の量でございますねうまそう<笑>うん 普通の方だったらもうこのサラダだけで多分朝食ならねお腹いっぱいになる量はありますね<笑>、うん、うまそしたら続いてねちょっといろいろ行きたいところなんですけれども唐揚げ揚げ物がございますのでこ、ね、揚げたていただきましょうで萩さんちの唐揚げはまたね絶対 なんですよ、これいただきます、うん、あ、うまうんまちょっとこのカリカリサクサク食感ビンマイクに音入ってるかな 衣はねサクサクなんだけどもう噛んだ瞬間肉汁がぶわっと溢れる<笑><笑>じゃあこの辺りでねもうちょっと唐揚げ行ったらやっぱり白いご飯食べたくなってきたんでカツ丼親子丼食べてみましょうこちらのメニューはですねこれとんかつではなくて 鶏を使ったチキンカツ親子丼ということで早速ねうわたまねー一口目はこれ卵とねお肉合わせていっちゃいましょう萩さんめちゃくちゃうまいですこれ。 あのね、ちょっと想像と味が違うやっぱりね親子丼系なので割り下の甘い感じかと思ったらカレー風味のちょっとねスパイシーな味になってるね<笑><笑>あまあしかもこれあれですねしだしかつお系のだしカとガラのダブルでうわーなんだこれ これメニューにはないですよねそれはないですけどカレーの親子丼っていうのは通常のあるんでああ皆さんちょっとね、あのー、これとは別になっちゃうんですけれども通常メニューでもですねあのカレーの親子丼があるんでちょっとねこれ味わってみたいよって方はぜひそのカレーの親子丼食べてみてくださいうまっそしたらねこの辺り、まあ、副菜もいただきましたよ これきゅうりの塩昆布合えじゃないでしょうかうまそう。 これ実はですねあの僕お店に来た時にオーナーさんに言われたんですけど動画ででさんんん来るのなんと3年ぶりらしいんですよ結構ですねやっぱ大食いの仲間からも連絡をもらったりとか萩さんの話もね聞くのでなんか自分的にはもう全くそんな久々な気がしてなかったんだけど、ね、今までこう萩さんではデカ盛りとかチャレンジメニューばかり頂 い, いてたので久々に来て一品物いっぱいいただける撮影なのは幸せっすね。<笑> そしたら、この辺りで、またね、一品ご紹介しましょう。続いてはこちら、これレバーですね。この生姜がいいねあ。煮物なのにさ、もう全然、もうレバーがパサついてないの。うまい、これ、めっちゃうま。 ちょっとせっかくならこの辺りでむしろこれマヨネーズ使ってさっこれでいっちゃっていいですかねうんふふ<笑> やっぱりさ料理って大量に作ったりそれこそデカ盛りとかでね提供すると冷めちゃったりしてなかなかねこう美味しく作るのって本当難しいと思うんですよでも毎回ね撮影のデカ盛りとかでも美味しくね提供してるこういったお店さんは、まあ、そもそもがねやっぱ料理のスキルがすごいなわ。<笑> たらこのあたりで次の一品ご紹介します。こちらがですね牛筋煮込みということで、もうあー柔らかい触っただけで柔らかい<笑>いただきます。うまっ。 ね、あの食べ方としては良くないかもしれないんだけどこの汁自体もさ油が出てて美味しいからここにこれはもうわがままな食べ方なんでちょっとインサートとかも写さないんだけどあ のの甘甘みみと野菜の甘みごぼうの香りがね特にいいアクセントになってるうめえ思わずさこれうますぎて他の料理全く浮気せず食っちゃったもんそしたらこの辺りでこちらでございますね朝食らしいこれ卵焼き ご紹介させていただきましょう。この柔らかさ見てください。うわ。うまっそう。うん、うま。じゃ、薬味も一緒にね。うーん、うまっ。 がないいいいと悩んんででででるキキロロはははありがとうございます、うん、そうだうまい。 さっきね提供していただく時に言われたんですけどこのね手前の2個はにんにく系の下味で変わってるらしくてあれ、うん、やばい直近のと言いますか最近の僕の動画を見てくださってる視聴者様は。 わかると思うんですけれどもだいぶ昔に比べると一時期食えなくなったので3 4キロぐらいのね重量の食材とかでも1回苦しくなる感じがあったじゃないですかでもこのダイエットのおかげというか効果なのかさっきね聞いたところによると多分 5.5kg ぐらいはあるんだけどもペロッと出ちゃう<笑>うん ちょっと、ね、今、店さんとお話ししながら食べてましたけどもうねあっという間にこのすり鉢もなくなっちゃいます<笑><笑>そしたらただいまですねこちらの丼物を完食しましたので最後の唐揚げは残しつつまだ紹介してないですねもう最後の一品でございます こちらですよこれ鶏肉の間にごぼうと人参かな白飯ってちょっと余ってたりしますかありがとうございます、はい、すいません、うん、<笑>ありがとうございます、うん、<笑><笑>ちょっと生卵と汁ご飯いただきましたんであ。<笑><笑>うわこれうまいっすよね う ま, っあーう ま, っまたこのごぼうの食感。 これ最後にですね生卵をいただきましたんでうわこちらにお醤油と卵かけご飯と唐揚げで締めさせていただきたいと思います。 はい、ということで本日はですね こちら、炭火焼き鳥ハギさんで大食いに提供する完全お任せの朝食でございますね。本日は結局おかわりしたご飯込みで、まあ6キロ近くなったのかな食べたのかなとは思います。改めてですね、こういったデカ盛り店っていうのは結局何よりも料理が美味しい。ということで、まあ今回のようにですね、皆様に一品もなんかも多数紹介できて良かったかなと思います。えー、3年ぶりのね、えー、僕も来店ということで、 でこういった形でですね、えー、萩さんのいろいろなおすすめメニューを食べれまして今日一日最高の撮影でございました今回のメニューに関しましては通常販売してないものも一部ございますがこう今日見てね食べたいなと思った方は是非こちらの萩さんでおいしい料理食べてみてください、えー、僕次来るときはカメラも持たず うちの妻とととと子供と一緒ににゆっくりと飲みに行きたいと思い思ますはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だととったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですね最近では一応黙食動画えー、喋らないように編集カットして食べてるシーンだけを上げてるようなサブチャンネルであったりとか概要欄の方にね記載がございますので是非そちらも併せてチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあね はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。久しぶりのハギさんね。もうね、こんなに久しぶりと本当に思わなかったわ。やっぱみんなからね、この前行ったよとか、ハギさんのあれうまいよねとか、まあ他のね、大食いのメンバーも普通に撮影外でも飲みに行ったりする話とかも聞くので、なんかこう、不思議と自分が行ったような気になってて、でも本当に東大元暮らしだよね。やっぱもうこんだけ、 身近なお店になってくると常にね、行ってる感覚になってましたわ。ほんと、なんかね、こんだけ美味しい料理を数年食べてないっていう事実に、まあ、驚愕もするし、マジかと、もったいないことをしてたなと思いました。まあ、今後もですね、まあ、今回のこの朝食シリーズをきっかけとして、 えー、今後もですね、こちらの萩さんにどんどんどんどん通い詰めていこうと思いますので、まあ、もしですね、萩さんよく行くよっていう方がいらっしゃいましたら、おすすめの料理なんかも教えてください。そしたらこの辺りで本日の雑談コーナーですね、えー、前回は、末広屋さんに行った動画をね、 上げさせていただきましてまあ、その、夫婦の感じいいねとか、妻のこととかね、いっぱい書いてくださってありがたいんですけれども、それについてね、まあ、ちょっと触れるのは気恥ずかしいということで、他の話をね、まあ、しようかなと。で、一応ですね、あの、コメントに多くいただいたのが、ダイエットどうしたのということで、まあ、そう思うよね、大食いの子の生活をしてさ、ダイエットなんかできるのって。 まあ、普通思われると思うんですけれども、うん、まあ、やり方としては、皆さんと基本的には同じかな。撮影外いて、えー、食事制限だったりとか、しっかりと運動したりっていうところで、できる限りね、えー、リバウンドしにくいようにとは思って、タンパク質も取りつつ、やったんですけれども、 まあ、普通にこう1ヶ月半ぐらいで1 3キロってことはですね確実に落としすぎですのでちょっとリバウンドが怖いなというところもあって今現在もですねしっかりと継続してダイエットをしておりますでうーんまあある程度目標体重というかこう普段ですねチャレンジの撮影とかも行く頻度が増えて食べれる量がね戻ってきたというか結構 まあ、現役の時っていうか、全盛期の時に比べると、多少はね、まだまだなところもありますけれども、ある程度、こう、撮影するにあたって、問題ないような容量には戻ってきたので、これ以上落とすってよりかは、現状の体重というか、まあ、見た目だね、を維持しつつ、こう、筋肉量を増やしていって、まあ、体重がね、増加しても、まあ、しょうがないかなと、そのあたりは、とは思ってるんですけれども、 とにかく、まあ、この仕事をね、するにあたって、体の健康が第一だと思いますんで、まあ、ダイエットをしたいというよりかは、健康に生きたいというところで、しっかりとね、栄養を取りつつ、タンパク質も取りつつですね、バランスよく食事生活で、えー、運動もしております。だいたいね、今週、どれぐらいだろうな、1時間ちょっとの運動、筋トレっていうのを週4回ぐらい、時間見てして、 えー、お酒飲む時もね今までは結構ガッツリ食ってたんですけどそういった部分を完全に減らしましてもう半分以下ぐらいかな、まあ、ちょこちょことつまみつつ糖質しつつ気にして生活をしておりますそのうちに10日に1回ぐらいはチートデイを挟んで痩せにくくなるような体をうんこうさらに加速させるように、まあ、お酒飲む時にはねちょっと重たいもん食べたりとかして楽しんでおります ダイエットはね、無理すると確実に続きませんし、えー、心にも負担がかかるので、皆様もですね、ダイエットする際は、まあ、その短期的にって考えると、どうしてもね、こう無理しがちですけれども、中長期的にね、ゆっくりと落とすことを目安に、まあ、僕と一緒にね、ダイエットを頑張っていただければと思います。みんなでですね、健康な体を手に入れて、夏にいい体を見せましょう。<笑> はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。えー、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。